それでは今日の線形代数2の授業を始めたいと思います。一応今日が最終回ということで、で、と、あすみません、えーと、前回の内容ですね。まず前回の内容は、えーとまあ、前々回の補足を行った後で、えーと、中心的な内容としては、その第七章、教科書第7章の固有値と固有ベクトルからですね、 その正方行列の固有値と固有ベクトルについて復習をしで正方行列の対角化を行う計算手順について説明しましたでここではその対角化にあたってその固有値と固有ベクトルを計算するということをあの、まあ、皆さん学んだと思いますで、えー、と今回はですね、まあ、あの最終回ということもありますので、えー、と前回の対角化に付随する話で じゃあ正方形列 の, その対角化の可能性について少しその理論的な性質を紹介したいと思います。そしてそれからその他ですね補足事項についてお話ししたいと思います。でまず正方形列の対角化可能性について論じる前に一応前回ですね説明しました正方形列の対角化の手順を復習しますけれども。 まず、えっと、A を N 次正方行列としますと。まあ、あの、今スライドに出している例では、3次の正方行列とします、してますけれども。で、ここで、まずその A の固有値を計算して、それを α1、α2、α3 と置きます。それから、えっと、α1、α2、α3 に属する固有ベクトルをそれぞれ V1、V2、V3 とします。でまあ、こういう関係を乱すときですね。 でこの時に、その A の対角化はどのようになされるかというと、この固有ベクトル V1、V2、V3 をと並べた行列ですね。これを、まあ、レポートでは P と置きましたけれども、を作って、それから、あと、こちらにありますように、固有値をですね、その対角成分に並べた対角行列をまあ作るということで、まずはこういう関係式が成り立つわけですので、で、えっ、ー、とまあ、 あの固有ベクトルこの V1V2V3 がまあ線形独立であればまあ逆行列が存在しますからえこの固有ベクトルに並べた行列の逆行列を両辺に左からかけることでえとあの行列 P とあのこの固有ベクトルからですねなるこの行列を P と名付けましたけれどもえーこの P の逆行列に A と P をかけることでまああの 固有値を対角成分に持つような対角行列ができて、まあ、行列の対角化がめでたくいくと。いう話をしました。で、えっ、ー、と、その、で、たい、今日はその対角化可能性について、ちょっと論じますけれども。まあ、その前に一応ですね、そのそもそも対角化可能性というのは、どういう定義だかっていうのを。あの、前回ちゃんと説明していませんでしたので、あの、今回一応きちんと説明しておきたいと思います。えっ、ー、と、教科書はですね、第七章の百八十九ページのあたりから。 えーとまあ、セクション 7.2 のあたりから始めますので、えー、その辺を見てください。で、えー、この対角化可能性の定義はですね、あのー、この教科書には定義という見出しでは書かれていないんですが、えー、と一応書かれている場所はですね189ページの真ん中辺ですね定理 7.2 と定理 7.3 のちょうど挟まれたところにあの対角化可能性の定義が書かれております。 一応それを忘れないようにこうやって定義の見出し付けて載せておきましたけれどもじゃあその A ですね N 次正方行列の対角化可能というのはどうい う, をすど う, いう場合を指すかというと N 次正則行列 P とですねそれから N 次の対角行列 D というのが存在して P の逆行列 ×A×P が D になると。だから A に左側から P の逆行列をかけて右側から P をあの かけるとまあ対角行列になるようなそういう p と d が存在したときにこの行列 a は対角化可能であると言います。ですので数学ではその対角化をしようと思ったらこのまず p を見つけるってことも大事な計算で、それとともにまあ d を見つけるという話になります。 でえー、とまあ今日の話の中心はじゃあその正方形列はそのどんな条件を満たす場合に対角化可能かということで、えー、とまあこの章のあとまあ特に後半の内容はですね、あのー、結構証明も難しかったりしますで数 学, 類が対数学類の学生であれば当然あの、まあえー、ともう証明もきちっとやあの学んでもらいますけれども えー、となかなかその数学以外の人たちですと、まあ、難しい面もあると思いますのでとりあえずその性質だけ押さえてもらうということで今日は話をしたいと思います。で、えー、とまずそのですね準備として一つあの、まあえー、と紹介する性質がありましてこれはの異なる固有値に属する固有空間の和はあの直和であるという性質が出てきます。 でえー、ともう少し、えー、と定理の形で説明しますとこれはあの教科書ですと189ページの定理 7.2 というところにありますけれども、えー、と A を N 次の正方行列としてでそれからえっと β1 から βr というのを A の相異なる固有値全体としますでこの相異なるっていうのがあのミソというかちょっ と, ちょっとあのポイントというかあの注意したい言葉で、えー、と例えば、えー、と固有値というのは あの例えば方程式には10 回, か10回とか10回を持つようにあの特定の固有値がこうあの2個か3個あの重複して現れることがあるんですね例えば あ, の、えー、とある3次の正方行列の固有値が1と1と3っていうふうにこう1が2つ現れて3が現れるとかそういう場合がありますでその時にはこの β1 から βr というのは異なるものだけ数えるんですね。 ですので固有値がもし113だったらばその中で1と3だけ2個だけ数えるというのがこの β1 から βr の数え方です。でそれであと v の βi というのを異なる固有値ですねそれぞれの固有値 βi に属する固有空間とします。皆さんの感覚では固有ベクトルと読み替えてもらってもいいです。でそうしますと固有空間の和 とというのを考えることができます、えーとまあ、固有空間の和っていうと、そのちょっとあのベクトル空間の和の復習も必要なんですけれども、もう少し直感的に考えてみると、その固有ベクトルの線形結合と思えばいいですね。固有ベクトルの線形結合で、えー、からなるこの部分空間を W と置いたときに、えー、と実はこの W というのは、このそれぞれの固有空間の えー、と直話でああるという性質がありますで、えー、とただの和とその直和というのはどういう違いがあったかというとこれもあの直和の定義を復習してもらうことになるんですけれども、えー、とこのこれらのですね固有空間でですねに共通したベクトル重なったベクトルというのはゼロベクトルしかないというのがこの直和 の, の性質もしくは定義として使ってもいい内容です。こ、えー、このことから まあ、こういうことが、こういうことを示しているのが定理の 7.2 なんですけれども、このことから言える事実として、この行列 A の各固有ベクトルは線形独立であるということも言えます。まあ、あの、こういう話がですね、後々いろんな計算をするときに役に立つ場合があります。ですので、えっと、前回の授業の話では、ちょっとスライドを戻しますと、ここのところですね、固有ベクトル が線形独立であればこういうことができますって言ったんですけれども実は固有ベクトルは線形独立だってことが示されましたのでもう固有ベクトルを求めればそれを使って行列の対角化はすぐできるということが言えます。はいえー、とそれから次のこれを踏まえてですねこの正方行列の対角が可能なための条件というのを表したのが その教科書の、えー、189ページの下の方にある定理 7.3 という定理です。でえー、とこれはまず設定として A をまあ N 字正方行列としまして、それから β1 から βr を A の i 異なる固有値全体とします。そしてえっと V の βi をその各固有値ですね、βi に属する固有空間とします。でえー、と定理 7.3 の主張はです、ね、このとき次の条件は全て同値であるというもので、 えー、と1番目は A は対角化可能であると。で、2番目はですね、二番目はこういうふうに式を書いてるんですが、これはどういう意味かというと、固有空間ですね、固有空間 の, あの全部の和が、KN っていうその数ベクトル空間全体になると。つまり、今考えているベクトル空間は数ベクトル空間 K の N っていう N 次元の数ベクトル空間なんですけれども、 この固有ベクトルの線形結合で、このベクトル空間の全ての弦が、ベクトルがかけると、表せるということを2番では言っています。で、まあ、で3番目の条件としては、その A の固有ベクトルからなる、その、ベクトル空間、KN の規定が存在するということで、えっと、まあ、このことから言えるのは、その A が対角化可能であるとき、またそのときに限って、そのときっていうのは、その、 あの固有ベクトルがですねちょうど N 個あるんだとで逆に固有ベクトルが N 個を求まった時だけその A は対角化可能であるということが言えますですのであの行列の対角化においてはその固有値と固有ベクトルというのはま あ, あ, のまあ切っては切れないですね重要な道具になっているということがあの分かると思いますというのがあの実は今日のその性質の中では一番皆さんに えー、とあの注意して聞いてもらいたいところですで。で、じゃあですね、その体格化可能でない場合というのはどういう場合かというのをあの逆にですね、少し例として見せたいと思います。まあ、多分あの演習の授業でも紹介があったかと思いますが、えー、とまあ体格化可能な例は前回ですね、実際に 行, 行列の体格化ということをやってもらいましたんで。 えー、とここではその逆に大会が可能でないという例を示します。でまあ、行列としてこういう行列を取ってきました。えー、と上三角で、上三角の成分が全部1というこういう行列ですね。で、えー、とこれの固有の、まあ、うう多項式を計算しますと、これがちょうど x-1 の, の3乗になります。で、えー、とそうすると、この場合はですね、固有値が1。 っていう固有値があの重複度でで出てきますのでそうすると相、えー、異なる固有値の個数というのは1個ってことになるわけですね。で、えー、とここから先はちょっと皆さんあの後で各自確認してもらいたいんですがじゃあこの固有値1に属する固有ベクトルはあの何個あるかっていう と,、えー と, えーとまあ、前回の授業でやった手順で解くと、えー、実は1個しかないってことが言えます。でこれは、まあ、100ですね。もしくはその定数倍。 ということで、えー、と固有値が超複度3なんだけれども、えー、結局固有ベクトルは1個しかないからこの行列 A は対角化できないと結論づけられます。ということでその こ, こんなふうにしてその固有値と固有ベクトルの存在で、まあ、対角化可能か不可能かということがあの分かるということ事実を皆さんあのこの機会に知っておいてほしいと思います。あとまあそこから先はですねあの、まあ、もうちょっと説明しますけれども詳しいことは あのもし必要になったらですね、この教科書を見て、で分からなかったら、またあの僕のところに質問に来てください。まあ、来年でも再来年でもあの、僕が筑波大学で在籍してる限りは質問を受け付けますので。はいで、えーとまあ、もうちょっとですね、その、あの、先の話、先、アドバンスあな話をしますと、じゃあ、 その対格化行列に対角化できる条件というのは分かったんだけどじゃあ実際にどういう種類の行列が対角化できるかっていう話がありましてで 今, あの今回は詳しくは述べませんが、えー、とその辺の議論はこの、えー、と教科書ですと191ページ以降からあのこの第7章の末尾にかけて載っています。でそこででちょっととと要点だけかいつまま説明しますと、えーとまあ A が任意正方行列としたときに対角化可能な行列の例として教科書であげているのはこの正規行列と呼ばれる行列です。でこの正規行列っていうのはどういう行列かっていうのがその定義 7.1、えー、とどこでしょうね。教科書でその192ページに書いてありますけれども、えー、とまずこの A スターという行列が出てくるんですが、あの A スターっていうのはこの A の随伴行列という定義でした。 で、随伴行列は何だったかっていうと、ここにありますように、えっ、ー、と、A の点値を取ってバーを取ると。で、バーって何だったかっていうと、またさらに定義さかると、あの、複素協約を取るんですね。だから、A の点値行列を取って、で、成分を全部複素協約に直したものを、あの、A の随伴行列といって、A スターと書きます。で、えー、と正規行列というのは、えっ、ー、と、A×A スターと、あと a、a る a スター ×A という2つの掛け算が等しいという行列、性質を満たすような行列です。まあ、もしくはその、 別の言い方として A と A スターが果敢であるという行列というような言い方もします。で、こういったその正規行列の例ではですね、その実際の理論と応用で重要な役割を果たすいくつかの書類の行列がありまして、例えばその一つとしてはエルミート行列と呼ばれるものがあります。これは複素行列なんですけれども、A スターが A に等しいような行列。それから、 まあ、実実のの場合ですですすと対称行列ねあのこのエルミートの性質でまあ虚部が全然ないという状態になると実対称行列といっ て, 言って、まあ、A の点値行列が A に等しいような行列というようなものが対角化可能であるということが知られています。またいろん な, といろんな問題を解くときにその対角化の上で重要な役割を果たすということでこの辺の話はその教科書ですと定理 7.7 というのが教科書195ページにありまして、まあ、そちらに詳しく書かれていますのであの、えー、まあ興味のある人は見ていただければというふうに思います。えー、ここまででよろしいでしいょうか、はいえー、というわけで、えー、と今日の授業ではその正方行列の対角化可能性とそれからあった固有値固ベクトルの応用ということについてあの説明をしました。 でまあ、一応あの、これで、えーとまあ、この授業はあの一通り終わりということになりましてで、まあ、時間的にやその内容的にその扱いきれなかった部分が あ, の、まあ、ありますけれども、まあ、あの皆さん、これからです、ね、必要や興味に応じて、えーとまあ、勉強してもらえればというふうに思います。で あのまあ、あの僕自身はこの授業を持つのがあの初めてだったのでちょっと至らない点もあったかもしれませんが、まあ、あのこれからそのです、ねそのまあ、学年が進んで線形代数を必要とする人たちにはあの、まあ、今回の授業があのいくつかその新しいです、ね、必要とされるこう理論や技を習得するうえでの、まあ、ステップになればというふうに思いますし。 それから、あとまあ、あのこれで、ちょっと科学の皆さん、数学とこれでおさらばできるのかどうか、ちょっと僕はよくわからないんですけれども、もし、これをもって、その数学から離れると、もしくは大学終わって数学から離れるという人に対しては、まあ一応ですね、大学の数学の一旦に触れたという思い出になってくれればいいかなというふうに思います。ということで、 とまあこれからのですね皆さんのあのご活躍をお祈りしまして、え今日の講義は終わりとして参ります。お疲れ様でした。